ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。横須賀線は、濃い青色で表された路線です。栗浜駅東京駅、東京駅成田空港かずさいちのみやきみつ駅などに直通しています。ここは武蔵小杉駅です。横須賀線 E217 を見てみましょう。東京駅から先は、総武快速線って呼ばれています。E17 は、 1994年から走り始めました。もう26年走ってます。色は、青色とクリーム色で、横スカ色、総通称スカ色と呼ばれています。e 2 1 7は、209系をもっと長距離走らせるために開発されたそうです。乗務員質が高い位置、広くなったのもこの車両からです。ご視聴ありがとうございました。